お花紙で作るふわふわのチューリップですまずは早送りでご覧くださいその後で一つずつ説明していきますまずはじめに茎を作りますコピー紙に緑の枠を印刷して紙の棒を作ります型紙は説明欄の URL からダウンロードしてお使いください 詳しい作り方は紙の棒の動画をご覧下さい棒ができたら巻き終わりに近い方の端を少しだけ切り落とし切れ込みを入れておきます葉っぱはウグイス色のお花紙で作ります半分に折ったら角を斜め45度に折りますさらにその半分に折ります裏返して 広がっている方を斜めに折り、水のりで軽く留めます。もう1枚も同じようにしておきます。これに、園芸用ペーパータイを15センチほどに切って貼り付けます。ワイヤーが入っていますので、普通のハサミではなく、付属のカッターか金切りバサミをお使いください。ペーパータイに水のりをつけ、お花紙で作った葉っぱの真ん中に貼り、 葉脈にしますもう一枚の葉っぱも同じようにしておきます葉っぱの根元の方に液体のりをつけ茎を巻き込むようにして貼り付けます貼り付ける位置は葉先が棒の端に来るぐらいがいいでしょうもう一枚の葉っぱの根元にも水のりをつけはじめの葉っぱの 反対側から貼ります位置は7、8センチずらして貼るといいでしょう花はお好みの色のお花紙を半分に切って使いますつるつるの方を上にして細長く折り四つ折りの屏風折りにしますそれを半分に折って花びらの形に切ります形がよくわかるようにペンで書いてみましょう 先を少しくぼませておくと、チューリップらしく見えます。開いてみるとこんな風になっています。実際に作るときは、線を描いたり開いてみたりしなくても構いません。花びらの形に切ったら、開いて真ん中にワイヤーをかけます。この時は、ペーパータイではなく、園芸用のビニタイを40、50センチに長く切って使ってください。 半分に折ったらさらに半分に折り先を3、4センチほどねじりますそれを花びらのくぼみに引っ掛けぎゅっと絞ってねじっておきます次にお花紙を破らないようにそっと開いていきます根元のところをしっかりと開いてください一度開いてから ひとまとめにして、根元のところをフローラテープで少しだけ巻いておきます。少し巻くことで、花びらがグラグラせず安定します。巻き終わったら、もう一度花びらを開きます。根元のところをしっかり開いて、間が空いているところは、スティック糊を少しだけつけて貼り合わせておきます。 根元が膨らむように形を整えたら、花びらの先の部分がすぼまるように、スティックのりを少しだけつけて重ねて貼っていきます。ここが一番難しいところです。1センチぐらい重なるように貼ります。紙が薄くて貼り直しができませんので、慎重に丁寧に貼ってください。 花が出来上がったら、茎の先端に液体のりをたっぷりとつけます。そこにワイヤーを差し込んで貼り付けます。根元までしっかりと差し込んでください。それから花びらの形や葉っぱの形を整えます。これで出来上がりです。 これは、線を描かずに作ったお花です。真ん中のワイヤーが、めしべのように見えます。1本だけ作って、一輪挿しやリボンをかけてもいいですが、たくさん作って花瓶に挿したり、花束にするのも綺麗です。お花紙の色を変えると、様々な色のチューリップが作れます。花の根元には、ワイヤーが入っているので、 自由に向ききを変えることができます普通のいけばなのように茎を切って長さを変えて飾るのもいいでしょう飾る場所に合わせていろいろなチューリップを作ってお楽しみください。